気持ちは届きましたでしょうか、えー？千葉からやってまいりました。千代田発電会です。どうもありがとうございました。清宮最高素晴らしい。清宮素晴らしい最高最高！